キンプリヘイヤー仕様だけじゃない。嵐松本潤もあのツヤ系女優と交際継続中。疑問符ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女優タイラユーナが自身のインスタグラムにアップした写真がジャニーズファンをざわつかせている。平には映画ハニーで共演したキング。 リンチェプリンスヒーローの用途の交際疑惑があるという10月3日ヒラはインスタにキングプロテアと思われる花の写真をアップしました。するとこれが同時期に平野が雑誌の撮影で持っていた花と同じではないかという疑惑が浮上。彼女はこれまでも平野と同じスマホケースやブランケットを使用するなど、 数々の匂わせ行為があったため、ジャニーズファンから交際が疑われています。芸能記者。今回の平野投稿に対し、コメント欄では、匂わせですね。平野と似合わないから今すぐ別れて。あなたのせいでみんな不幸になる。何でいつも地味な匂わせばかりの写真ばっかあげるんですかこんなにみんなに言われてもなんでやめないんですか と、ジャニーズファンと思われる怒りのコメントが殺到し、炎上状態となっている。そんな中、過去に嵐松本潤との交際がスクープされたツヤ系女優葵司も、意味深な花の写真をインスタにアップしているという。葵は10月17日、愛しさしかないというハッシュタグと、共に赤いダリアを花瓶に刺した写真をアップ。 この投稿は松本を匂わせている可能性があります。というのも、松本の代表作であるテレビドラマ、99.9、刑事専門弁護士、TBSK のプロデューサーが過去、公式ツイッターにて、松本をダリアに例えたことがあるんです。それ以降、松本の誕生日には、ダリアの花でお祝いするファンが現れるなど、松本イコールダリア、というイメージが広がりました。 そのため今回の投稿は今でも松本とつながっているという疑惑を深めています。前で芸能記者。その一方、井上真央との結婚も噂されている松本。果たして彼はどちらの女性を選ぶことになるのだろうか。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。